いやー学園中の生徒からかき集めたプレゼントを運ぶの手伝ってくれて助かったっすえ手伝ったからこれがプレゼントってちょちょそれとこれとは話が別でしょうってなんだ冗談か今ので俺傷ついたんでお詫びにもう一個プレゼントちょうだいね